皆さん、こんにちは。筑波大学のアランヤです。これは、えっ、ー、と、プログラミングチャレンジ授業第8週あの、数学問題についてお話しします。まず、えっ、ー、と、授業に入る前に、あの、ちょっと連絡事項があります。あー学ばでもアナウンスがありましたが、えっ、ー、と、まあ、あのこの学期がオンライン授業になって、 まあ、その影響で、えーと、通常の成績締め切がりが伸びました。で、そうすると、この授業 の,、えー、とあの科目提出、まあ、あと課題提出の締め切もりも伸びました。で、と新しい締め切りはこのスライドで、えー、と表示しています。あと先週の課題、あと第4週、第7週が まあ、全, 体全体的にあと10日間から13日間に、えー、と延長ですので、えーとまあ、第7週、第8週、第9週、第10週がそれぞれ、えーとまあ、あの木曜日から、えー、と日曜日に、えー、と締め切り延長しました。まあ、ぜひ皆さ ん, なんかあの健康を守りながら、えー、と課題を解きましょう。 最後に、えっ、ー、と、この late submission time って、えー、書いてあります。これ何ですかというと、まあ、あの、第一週目で説明したとおりに、この科目だ と,、えー、と、この科目ですと、課題の、えー、と遅れた提出が認める。まあ、もちろんあの、遅れた提出の数によってはあの、成績を下がることがありますが、でも例えば、あの、ちょっと、あの、 一つとか二つの課題とかに間に合わなかった時だと、なんか急いでたくさんの課題同時にをするじゃなくて、間に合わなかった課題を一旦置いておいて、あの授業が終わってから、えっと、間に合わなかった課題をもう一度挑戦する。ですね。これはまあこのレイ m サブミッションタイムのことですので、あの最後の課題の締め切りの後に、えっと、まあ、7月25日まで 課題の提出を認めます。なお、あの遅れて課題を提出したときに、あと、学ばでファイルを1つにしてください。あの、学ばの提出で、まあ、あの、課題の提出時期が、あと、オンラインジャージュの API でと数えてますので、あと、成績を簡単にするために、学ばに1つのファイルにしてください。はい。まあ、これについて何か質問があれば、学ばで、 学ばの掲示板で聞いてください。<咳>では、えーと、今週の授業に行きましょう。まあ、今週のあとテーマは数学問題。数学って、プログラミング何でも数学ではないですか と, ということなんですけど、まあそうですよね。あのプログラミングは数学っていうなので、 プログラミングコンテスト、競技プログラミングの中に数学問題っていうと、えっとまあ、大体2つのことを 言,、えっと、と言います。一つが、えっとまあ、あのプログラムのデータ構造で、えっとまあ、ちょっと数学っぽいなデータ構造について。それは、あのまあ、ビッグナムですね。あの、大きな自然数が、っとその、 まあ C++ の場合だと、えっと、LL イントとか、UNSIGNED l o ロングロングより大きな数字の扱い。それはビッグナのですね。あと、期間もあと、まあ、数学の問題に入っているんですけど、期間はまあ来週が、えっと、の授業のテーマですので、まあ今日は期間の話を置いておきます。 で、もう一つは、えっ、ー、と、まあ、これは主にこの授業のテーマなんですけど、あの、アオゴリズムを組むのは、えっ、ー、と、力をかかるんではなく、えっ、ー、と、アオゴリズムを組む前、実装する前に、えっ、ー、と、その、数学の、なんかそのエクエーションを考えないといけない問題です。ですので、あの、これだと、一生懸命紙で考えて、一生懸命なんかエクエーションを書いて、 最後になんかあとその実際の実装はそんなに難しくない問題です。どの問題かっていうと、あの、数論に関係する問題ですね。あの素数のチェッキングとか、えっとまあ、因数分解に関する問題とか、えっとあと組み合わせ論の問題とか、その方が、えっとまあ、大体その問題を 解決する数式を考えて、でその式数式を実装するのはなんかそこまで難しくない。まあ、例えば、グラフと比べてですね。<咳>ですので、まあ、こういうふうこなことだが、この授業で説明します。で、多分なんかあの、スライド数で見てると思うんですが、そうするとここはアゴリズムがあとそんなにたくさんが入ってないので、あと今日の授業はまあちょっ と, あと短いかもしれないですね。 では行きましょう。うんとじゃあ、えっ、ー、と、まず先に言ってた、そのビッグナム の, の扱いについて、えっ、ー、と、話したいと思います。まあ、あの、一部のプログラミングチャレンジ、一部のプログラミングチャレンジは、えっ、ー、と、たまに、まあ、巨大な数字の扱いが必要。 特にまあ組み合わせ論の問題がこれが多くないますね。これを、なんか、これのアレンジの数をカウントしてくださいとかで、ね、実はあの N が10とか N が20とかで、実際の答えが10桁とか20桁とか、それ以上とかあります。で、そうすると、あと扱い方はあと2つあります。まあ、それは1つはビッグナムのライブラリー。で、もう1つは、えっと、モジュールのオペレーションですね。 まずビッグナムのライブリーについて話しましょう。ビッグナムというとことは、ビッグナムって何ですかというと、あのまあ、その通常の変数より大きなあと数字ですね。通常の変数に入られない数字の話です。<咳>例えば、あのよくあと簡単に考えるのは、解場の結果ですね。 会場があの少し小さい数字でもすぐ大きくなっちゃう関数ですね。えっと、例えば、えっと、25の会場がこの26桁の数字になります。これはまあ、ロングロングとか、えっと、オンサインネードロングでも入られないので、えっと、まあ、データ構造何か考えないといけないんですね。 それは、まああの、その扱いが、えっと、言語によっては違う、ことになりま す, ですね。例えばと C++ だと C++ の標準ライブリが、えっと、そのビグナムの扱いがしないあの。もちろん C++ のビグナムのライブリがありますが、まあ、いくつかのライブリがあるので、標準のライブリではないので、えっと、そのプログラミングコンテストのあと環境ですと、 あと C++ でプログラミングしてる人はビッグなもの扱いが自分でプログラミングしないといけないんですね。まあ、それはと、どうやってするかというと、いくつかの方法があります。例えば、文字列で、えー、と数字を表示することとか、あと、えっ、ー、と、なんかいくつかの、えー、と数字、あと、例えば、 小さい方の数字とか大きな方の数字とか、まあこの最初の10桁と次の10桁。で、この次の10桁はあと全体的にかける10の十乗で扱いとかがあります。これはあのちょっ と, と結構めんどくさいのことですので、普通はあのこの十0乗だと、あと できるだけ C++ でやりましょうとかおすすめしますが、ビグナムの扱いがメインになる問題の場合ですと、C++ じゃなくて Java とか Python とかにすると、プログラミングがまあ楽になるでしょう。ですね。例えば、えっと、Java だとあの、Java の通常ライブリーの中で、ビグインタジャーっていう、えっと っていうクラスがあります。ですね。ビッグインタジャクラスが、えっと、まあ、結構大きなあとインテジャーを扱いすることができますので、えっと、ビッグインタジャがの扱いが一番問題になる課題に対しては、まあ、Java で実装すればいいでしょう。例としては、このカ r a c o v i a クラオーヴィアはプログラミング課題としてはそんなに難しくない課題ですね。あのただあと、大きな数字をいくつかを足して、でそれの平均を計算する。で、クラオーヴィアの Java のプログラムはここで見ることができます。えっと、ま, あ、まずは、あとクラオーヴィアでは N と F ですね。N がといくつか、えっと、その、 出すべき数字のえっと数。で、F が、えっ、ー、と、その平均を計算するために、えっ、ー、と、割りの数。で、両方はあの通常のインタジャですので、まあえっと、スキで読んでいきます。で、次は、えっ、ー、と、その、その、あと、値段の足し算。で、ここはなんか見てる通りに、サムがビグインテジャーの、えっ、ー、と、クラス。 でクラスですので、えっと、その、<咳>イニシャリゼーションをしないといけないので、まあ、いくつかのコンスタントがあります。クラスのドキュメンテーションを見ると、そのコンスタントが、えっと、ビグインテジャー1とかビッグインテジャー0とかます。で、あの、ビグインテジャーを読み込むと、このスキャーナの next ビグインテジャー。 ですね、これはイスキャナのクラスの中に入っているんですが、nextBigInteger が、まあ、数字をどんどん桁と関係せずに、えっと、数字をどんどん読み込んで BigInteger のクラスに入れます。ですね。で、あのこの add が BigInteger と BigInteger の足ですね。BigInteger2 つを足す。で、最後に、えっと、BigInteger の、まあ、これはあと Java のどのクラスでもあるんですね。valueOf。で、BigIntegerValueOfF が To, so、これは、ah、違いますね。このビグインテジ ValueOf が to, F がビグインテジェに変更するですね。で、to, F がビグインテジじゃないんですけど、この ValueOf で F がビグインテジに書き換えて、で、ビグインテジェのサムとビグインテジの F を割ります。ですね。でそれは最後にプリントするで。もちろんビグインテジもそのプリント のえっと変換えっと関数をえっとインプレメントしてますのであの普通にビグインテージェがまあプリント LN とかスキャナオとかで出てきます。はい、ま あ, あのビッグインテージェ、Java のビグインテージェクラスがいくつかの役に立つ変数があるので、えっと、それはあと使いましょう。それはなんかドコミュニテーションで見て使いましょう。前の 前のスライドで見たのは、まあ、アッドとか、同じようにえっと、引き算ですね。あの、スブトラクトとか、ムーティプライかけ算とか、えっと、ディバイド割りですね。パオがえっと、解除のエイザーですね。え、えー、まあ、解除、なんか、二乗とか三乗とかのエイザーですね。で、モードが、えっと、モジュールエイザーですね。あと、リメインダーがですね、まあ、モジュールとは似てる。 あと、ちょっとこれはまあ、ただのエイザーなんですけど、あと、その他にはいくつかあります。この、ナンバーベースが変更することができる。例えば、インプットがバイナリで、えっ、ー、と、でも、あの、なんかそのベース10にしたいとか、えっ、ー、と、ベース16にしたいとか、その場合だと、あの、その、バイナリのチューストリングすることは簡単に変わらないんですね。えっ、ー、と、 例えばこのビッグナンバーのチューストリング2だと出力がバイナリーになる。ですね。ビッグナンバーチューストリング3だと出力がベーズ3になる。あと、あのビッグインタジャの中でそのプライマリティテスト、まあ、あと素 数, 数, 数のとチェックの関数がある。これは i s p r o b a b l e p i m e ということが素、まあ、数, 数チェックに詳しい人が知ってると思うんですけど、素 数, 数チェックの早い えっと、テストがあの確率的なテストですのであの間違ってる可能性がある。で、そのテストを何回、えっと、リピートするとその間違ってる可能性がどんどん減っていきますのでこの関数の中でその間違ってる可能性をあのパラメータとして設定することができる。まあ、これはあのプログラミングチャレンジに、えっと、あまり使うのは ままあああおすすめしないってことこですね、まああの小さい数字ですとなんかそのなんか間違ってる確率が相当小さいになるけど、えー、とま あ, あとテストケースがその間違ってるケースに狙ってることがありえると思いますのでもう少し遅くてでも間違ってる可能性がない関数を使った方が、えー、とプログラムチャレンジなりにいいかもしれないですね。 あとは、えっ、ー、と、その最大顧約数の関数とか、あのモジュールとパワーの関数とかいうことがあります。まあ、はい。これは Java のクラスのビグインテジャーで、そのビグイントの扱いについてだったんですが、もう一つの扱い方法が、そのモジュール演算 の,、えー、との方法です。これが何かというと、 あのビグなんか大きな数字を預かっている、えっと、課題が、えっとまあ、プログラムチャレンジが、ビグナムを直接触らないために、例えば答えが、えっと、モジュール、えっと、なんじゃらなんじゃらで、えっと、が出てきます。まあ、その数字がそのよくなんか素数の数字になりますので、これは計算しやす で、えっ、ー、と、まあ、みんな覚えてる、なんか、あと、高校から覚えてると思うんですけど、モジュール演算で、あの、その大きな数字を、まあ、小さくにすることができます。例えば、a プラス b 割り s は、えっ、ー、と、a 割り s と b 割り s プラス s の割り s ですね。こうすると、a プラス b が A がビッグナムではないけど、B もビッグナムではないけど、A プラス B がビッグナムの場合だと、まあ、この計算法だと、その A プラス B モデル S がビッグナムに行かないままで計算することができます。ですね。同じく、ここはなんか掛け算の場合ですね。a る b これはまあ、これよりこれ元あるんですね。A と B が、えっと、ビッグナムではないですけど、a かける b がビッグナムです。でも、答えがモデル S で認めるなら、 じゃあ、a も、かける b モデル s ではなく、a モデル s かける b モデル s かけるです。特になんか a かける b じゃなくて、a かける b かける c かける b かける b, ける b について、えっ、ー、とこを、これが必要な場合だと、あの、それは全部モデル s にすると、あの、ビグナムの扱いが必要ではなくなります。ですね。あとは、ま、その n 乗の計算ですね。n 乗の計算が、あの、数字が、 小さくだけではなく、結構そ の, あの計算も早くするし、なんか早くできる、早く計算できるですね。a の n 乗が、とモデル S が a の n 割り2乗モデル S かける a の n 割り2乗モデル S かける。まあこれはなんかもし n が、えっと、奇数であれば、ま あ, あと、a の1乗が必要ですね。えっと偶数であれば、まあこれは1だけなの で, で、それは全部モデル S。 でまあ、この1、2、3を考えるとあのビグナムにならないように、えっと、モデル S で A と B が小さいままで預かっていただきます。はい<咳>。では、ちょっとなんかこの預かりを練習するために、えっと、この例の問題を見てみましょう。実はこれはあの今週の第一課題になりますので、えっと、ぜひあの自分で考えてみてください。 じゃあ課題が、えっと、10176、オーシャンディップ、メイク・イッス・モール。で、課題のあとサマリーっていうと、一つのえっとバイナリーの大きな数字が出てきます。10の、えっと、100桁。10の100桁を考えると、あの0から9の桁の中、デシマルの桁をにすると、 それは、あの、えっと30桁、ぐらいですね。30桁はもう、えっと、LL、まあ、C++ の LL より大きいなので、30桁割は完全にビグなんですね。で、えっと、その30桁の数 の, の数字が、えっと、131071に、えっと、なんていう<笑>、えっと割、割れるかどうかですそうですね。 つまり n 割り131071が、えっと、整数で割るかどうかをテストしないといけない。ですね。で、131071が、あと、総数ですので、あと、ま、この問題の、えっと、解け方は2つあります。ですね。さっきの教えたものの2つの解け方。ですね。まず、あと、入力をどうすればいいのか。 ですね、なんか1010の100桁が来るので、それはどのデータ構造に扱うことができます。なんかその1010のままで、えー、と保存するか、それとも、えーとまあ、バイナリーのビッグナムの 何, な何かのデータ構造に保存するかですね。C++ の場合だと String で、なんか文字列で保存するか、それとも Java の場合だとビッグナム。でつ、この問題の2つの解き方は、まあ難しくない問題ですが、 Java の場合だと、まあ、ビッグナモのクラスの練習になるんですね。バイナリの読み込むと、あとがなんか131071の割りを計算する。C++ の場合だと、あのビッグナムの実装することか、あるいは、えっと、前のスライドのモジュール演算で、えっと、そのバイナリを、えっと、131071のモジュールが0であるかどうかですね。 なんか、A 割り B がえっと A モードル B はイコール0という同じことからですね。じゃあ、なんか自分でどちらがえっと実装しやすいだと考えてみて、実装してみてください。では、パーツ2に進みます。この授業のパーツ2が、えっと、数論です。 ま、あ、数論は実はすごい大きな、えっと、テーマですので、もちろん、あの、プログラミングチャレンジは数論の一部分だけを扱っています。ですね。まあ、あの、この授業だと、えっと、主に三つのトピックに、えっと、集中します。一つが、まあえっと、素数ですね。あの、る数字は素数であるかどうかをチェックすることです。で、次は、えっと、その、 うん、と公約数と最大公約数の話ですね。で、最後は、えっ、ー、と、シクエン組み合わせ論の u ク n c e つまり、えっと、回帰関数について、なんかその回帰フォームとクローズフォームについてお話しします。ではあの、素数のテスティングについて話しましょう。 まあ、みんな素数ってわかると思うんですね。あの、約数が2つしかいないの数字です。1とその数字自体。例えば、2、3、5、7、11、13とか、43とかですね。<咳>では、あと、ある数字が、その数字が素数であるかどうか、どういうふうにテストするんですね。まあ、あの、 この授業のいつもの通りに、まず前端索で考えましょう。で、前端索が、えっと、D が2、3、4、4、N までですね。まあ、N-1 までですね。一つずつ、えっと、N モジュール D をテストして、それはゼロであれば、えっと、素数ではないという意味ですね。だから、2、3、4、N-1 で、いずれか、えっと、N モジュール D がゼロであれば、素数が。 で、これのコーストが O of N ですね。で、この前端作画をプルーニングして早くしましょう。まあ、一番当たり前そうなプルーニングが、あの、N までをテストする必要はないんですよね。あの、なぜかというと、えっと、なんか、なんかなんか、掛け算的に考えると、 その真ん中の数字が、えっと、N の二乗根ですね。その N の二乗根がよ N の二乗根より大きな約数があれば、その約数が、えっと、N の約数になるために N の二乗根より小さい約数が必要ですね。ですのであの N の二乗根までにしか 調べれば OK。ですね。でも、もうす、まあ、で、これだけすると、O of N から O of N の二乗根になるので、まあ、随分早くなります。で<咳>、次は、えっと、その、まあ、N の二乗根までだけじゃなくて、N の二乗根まで、えっと、その、奇数の数字ですね。 だって、偶数が、っと、約数であれば、まあ、もう2は約数になるので、2でアルゴリズムが終わったはずなので、2以外の奇数が、えっ、ー、と、チェックする必要はないんですね。で、こうすると、まあ、n の二乗根、オンオフ n の二乗根なんじゃなくて、オーフ n の二乗根の、えっ、ー、と、割に、まあ、少し早くなりますね。まあ、これはまだオーフ n の二乗項です。でも、まあ、 奇数だけをチェックすればいいということで考えると、次のプルーニングを考えられます。なんか、あの、無数が n のえっと回数ですので、すべて回数をテストする必要はないんですよね。k が何かの回数であれば、k をテストすることが必要なのではないので、じゃあ、n と n、と2と n の二乗項の素数だけ、 をテストすれば、あと、もうすごく早くなるんですね。それは、O は f、えっと、n の二乗根割り、ログ n の二乗根。まあ、あと、ログの二乗根ですね。これはどれぐらい小さいなのか。そして、えっと、この n と、2と n の二乗根の間の素数をどういうふうに計算するのか。じゃあ、まず、あと、 素数の数を考えてみましょう。ですね。1と k の間に、どれぐらいの素数があるんですかそれは、あの、プライムナンバーシュレム。みんなもうなんか数論でどれぐらい勉強を進んでるかわからないですけど、これはまあ、その、あの、結構有名、と重要な、っとプライム、と素数のと特徴なんですけど、1と n の間に、 n 割ログ n-1 の素数の数があります。まあ、それはあの数字にすると、例えば、えー、と10の6乗ぐらい、まあ、つまり6 桁, 6桁ぐらいの数字が素数であるかをチェックしたい。でそのために1から、えー、となんか2の<咳> n の、えー、と2乗根の間の数字 のソースを計算したい。それは、こっちで見ると、えっと、10の6乗、まあ、6桁の数字の二、えっと、乗根が大体、えっと、1000ですよね。で、その0から1000までが168ソースしかない。ですので、1桁を消 し, 消しちゃったんですね。1桁ぐらい、なんか1割ぐらい早くしました。同じように、 えー、と10桁の数字をテストしたい。10桁の数字が、えー、と1から1万ですね。1から5桁の数字まで、1から1。すいません、5桁。そうだね。<咳> 1万じゃなくて、すいません、5桁の数字、1万、2万、3万、9万ですね。<咳>それがまあ大体、これちょっとなんか間違ってるかな。 そうだね、ちょっとこ の, けこの計算もあ、えー、とで着するのなんですけどなんかもっと、うんうん、まあそうだね1桁ぐらい下がりますですね、うん、<咳>ですのであのまあその数字を見つかると えっとまあその早く、えっと、その素数を見つかると、えっと、そのそのベースの素数テストする素数のリスト化を計算すると大きな素数のチェックが随分早くなりますですねでどういうふうになんかたくさんの素数を一気に、えっと、計算するためにあの C4F エラストラテニスっていう簡単なアルゴリズムがあります シーブエラストーティグズが、まあ、ここは Python で書いてたんですが、えっと、C++ でもあまりあと簡単に計算、えっと、することができます。アイディアとしては、えー、っとまず、えっと、シーブの、えっと、ベクタルを作ります。そのシーブのベクタルが素数であるかどうかの、えっと、値が、i に対して i が素数であるかの値です。最初に、 そ の, ベクトそのシーブのベクトルはすべて true です。で、次はそのベクトルにループします。もしシーブ i が true であれば、i がなんか、あのループの中に、i にたどり着いたときに、i が true であれば、i が素数です。ですね。で、i が素数であれば、次は i の、えー、っと、<笑> i の回数、倍数、 すべてをフォースにします。ですね。まあ、ああの、実際、かえっと、書いてみる、えっと、シミュレーションをしてみると、こんな感じ。例えば、えっと、ここが、えっと、二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六にしましょう。 ですね。で、これはシ、えーブのアレイに考えてください。最初は全ては true ですので、false になると数字を、えー、と切りますですね。で、まずは2。2が true だから2が素数です。ですので、2の倍数を全てを消す。4、6、8、10、12、14、16。次は3。 3が true であれば true ですので3の倍数をすべて落とす。ですね。3、6、9、12、15。次は4が false ですので4をスキップ。5は true ですので5の倍数をすべて落とす。5、10、15、20とか。で、true ですね。これはすべてなんかそのプライムのアレイに入れますですね。で、次は7。で、7のプライムのアレイに入れて 7の倍数を消します。で、これだけはもう、なんか、これはちょっとスペースがないから、あの、素数だけは残りました。ですね。あの、実際にアオゴリスムを見ると、こんな感じですね。プライムスが、なんか、あの、その結果のプライムスのアレです。シーフが、えっと、最初が全部1で、えっと、まあ、その素数のチェックのアレ。 で、シーブゼ0とシーブイチ、まあ、イチとゼ0が素数ではないですね。で、i が、えっと、まあ、シーブをすべて歩いて、で、シーブ i イがイチ、シーブが素数であれば、まずその i があの素数の列に入れます。で、次が、あの、まあ、前は倍数で、なんか、アイのかける二から始めましたんですけど、実際のオブリスムがアイかけるア i から始まる。まあ、これは皆さんちょっと考えてください。 i かける2じゃなくて、なんで i かける i から始めますかですね。これを理解すると、まあちょっと面白いことなんですけど、まあ、あと、目的は、アーゴリズムはこうすると少し早くなる。ですねな。なぜか、なぜこれは OK でなのか、自分で考えてみてください。で、次は、まあ、あの、J から始めて、次は、えっと、i かける i と、 i かける i プラス1 i かける i プラス2 i かける i プラス3べてを素数ではないをマークします。なんか s i e v j イコワルゼロでマークします。ですね。で、これが、このループが終わるとベターのプライムです。なんか、このループが、このループが o of log log n で、ここはえっと n 回これを繰り返しますので c i e v のコストが O of k, log, log, k ですね。でも、これ考えると、あの、前のプルーニした総数のテストが、O of n の、えっ、ー、と、二乗根なので、n の二乗根が k, log, log, n より小さい。この k が n の二乗根ですね。これは、えっ、ー、と、<咳> ここが k イクワル n の二乗根ですね。ですのでこ、これは n の二乗根。これは n の二乗根、log-log n の二乗根ですので、こっちの方がちょっと大きいですよね。じゃあ、なんで、えっ、ー、と、シーを使うかですね。まあ、これはもう一つの面白い、えーとまあ、重要な、えっ、ー、と、コンセプトなんですけど、<咳>これは、 えっと、英語で Amortized Complexity なんですけど、あの、日本語にすると、焼却解析ですね。まあ、鳴らし解析もおります。焼却解析ということが、あの、コストが高いやつ、1回をやって、でも、そのコストが高い、えっと、計算を何回も使う。まあ、これは動的プログラミングと同じアイディアですよね。あの、 何回もプライムを、何回もソースを使いたいなら、ソースのテーブルを1回を作ってで、そのテーブルをチェックするのは O of each ですね。だから、本当にあのプログラミングコンテストの中に1回だけ、本当に1回だけあのソースをチェックする場合だと、まあ、完全探索の方がプログラミングしやすいし、ですね、早いあとシーブより早いし、まあね。ちなみにここは早いというのは、 プログラミングチャレンジの短いなプログラムの中にですね、実際に皆さんが暗号化で調べると、こういうふうな、これは全然ダメですね、実際の暗号化のプライムのサイズを考える。これはプログラミングチャレンジの短いプログラムで、アル と, とソースのチェックですね。で, でも、1回だけソースをチェックするなら、 完全探索の方がいいんですけど、でも、なんかあ、プログラムの中で何回も何回も何回もソ、ソースのチェック、ソースのチェックすると、シーフが助かります。なぜかというと、一回、k ログロ log k を計算テーブル、テーブルを作って、次は、えっと、そのテーブル、その k をテーブルの中にチェックすると、オーオフィッチになります。ですね。で、えっと、どんな時に、 えっ、ー、と、たくさんの素数が、計算が必要なのかですね。それは、あと、まあ、素因数解析の時ですね。プライムファクトリゼーション。これは、まあ、次のサイドから話すんですけど、それは次のビデオになります。はい。じゃあ、皆さん、その時に、えっ、ー、と、またお話ししましょう。